よしシユキですロッテクランキーダブルパフこれぞサクサク食感マイルドビターチョコだから後味すっきり 切りたぜロッテクランキーダブルパフを買ってきました球場のセンターパフの外側にモルトパフを巻きさらにマイルドビターチョコレートでコートしました。 ダブルパフなのでサクサク食感が楽しめマイルドビターチョコのんマイルドビターのすっきりしたアッド味が美味しいクランキーダブルパフをお楽しみくださいお楽しみしちゃうぜカモン んクランキーダブルパフでサクッと元気ですかん、はああえ尿きついわこれ食べて一息つくかサクッおっしゃーサクッと頑張るぞー こうなるんですか期待が高まっちゃいますよで、でっかい袋が一つですね 風呂を開けましたゴロゴロ入っていますねおおおなかなかツヤのあるチョコレートですねそれではいただきます まずですねこのパフの食感ですね、うんうん、この中のセンターパフの ザクザクした食感がきますね見えるかな断面ほらこの中の白いところねこのところがね結構まず歯触りでねザクってきますよ中のでっかいパフが合わさって 外側の小さいパフが、うん、まあちょっとしたアクセントになっていてでチョコレートの味わいですね、うん、でっかいパフザクザク トレートが来てでちょっとちっちゃいパフが後から楽しめる感じですねなかなかこのサクサクした感じがいいですねうんあとこのセンターパフとまた最後に口の中で残るこのちっちゃいえっとなんだっけこの ちっちゃいあっちっちゃいモルトパフですねモルトパフが後味でこううんうんアクセントがいけますねうんあとそうですね若干このパフに合うようにちょっと甘さが控えめなんですかねうんその代わりパフの方が甘くしたのかなまあねうん いやーでもなかなかベストマッチですよこれは、うん、以上ドッテクランキーダブルパフでした開封後はお早めにお召し上がりください